皆さん、こんにちは。ST マイクロエレクトロニクスでは、組み込みアプリケーション上で動作する人工知能、いわゆる組み込み AI 向けのソリューションを多数提供しています。今回は、モーターの予知保全を可能にする組み込み AI について、デモを交えて紹介します。組み込み AI とは、AI アルゴリズムを組み込みアプリケーションに入れ込んだものを指します。 汎用マイコンで動作するため専用のハードウェアや処理性能を必要とするクラウド、サーバー、GPU を必要としません。また、ネットワークにつながらずに組み込みアプリケーション自体がスタンドアローンで AI を実行します。そのためご覧のような小型なデバイスでも AI が実現できるという特徴を持っています。次に今回のテーマである モーターの余地保全とはどのののようなものかを説明しますモータータ停止期間を最小限にするためのメンテナンスの時期をどのように設定するかいくつかの方法があります定期的にメンテナンスをする予防保全が一般的ですがモーター機器に状態監視機能を付加することで異常を検出した時点でメンテナンスをする状態を基準とする保全が可能となりメンテナンス回数を減らすことができます 状態監視機能のさらなる活用法が予知保全です。AI などによる状態の分析により適切なメンテナンス計画を策定し、障害発生前に前もってメンテナンスを予定しておくことができます。これによりメンテナンスのコストを最適化することが可能になります。予知保全に AI を使用することのメリットは、予知保全、 状態監視のノウハウがなくても実現できる点です。スクラッチで解析アルゴリズムを構築するためには、十分な経験に基づいたノウハウが必要です。それに対し、AI はノウハウがなくても、データセットからの学習により、解析アルゴリズムを構築することができます。ST は、組み込み AI を実装した STM32 マイコンによる、モーター停止期間、 メンテナンスコストの最小化を提案します。予知保全や状態監視アプリケーションの開発用に、組み込み AI 開発ツールや、組み込み AI ソフトウェアライブラリ、開発ボード、アプリケーションサンプルコードなどを用意しており、組み込み AI による開発の迅速なスタートをサポートします。では、実際にどれくらい簡単に組み込み AI による状態監視アプリケーションの開発ができるか、 機械学習ソリューションによるファンの異常検出デモを交えて説明します。こちらのデモでは、PC と開発ボードは UART で接続されており、これを経由して実行コマンドを入力します。ファンが静止している場合、異常がないため、PC 上のターミナルには何のメッセージも現れません。静止状態のファンをタップすると、アノマリ、つまり異常であるというメッセージが現れ、異常検出されたことがわかります。 次にファンを動かすと振動レベルは高いものの正常稼働状態ではターミナルにメッセージは現れませんタップするとファンの動作に異常が検出され即座にアラートが上げられているということがわかりますファンの動きを止めてもアノマリーのメッセージは現れませんがタップするとやはりアノマリーと表示されますファンの静止と正常稼働を正常モードと定義しているからですここから一度学習済みのアルゴリズムを消去し 再度学習するプロセスを紹介します。このデモは組み込み AI としてカーティシアム社の機械学習アルゴリズムを使用しており、組み込みデバイス上で学習をさせることが可能です。PC からのコマンドにより、学習データ数、ここでは60をセットし、続いて静止状態の学習をスタートさせます。 次に、正常稼働状態の学習をスタートさせます。 これで学習は完了です。推論モードに切り加えるコマンドを送信すると、組み込み AI による状態監視がスタートします。学習したデータをもとに、ファンの静止と正常稼働の状態は正常。タップされた時など、それ以外の状態は異常と検出できるようになりました。いかがでしたでしょうか ST ではこのような組み込み AI のソリューションやデモを豊富に準備しています。より詳細な情報は Web ページにございますので、ぜひお立ち寄りください。ありがとうございました。